「祭りのみとったこの響き」「石で美女に酔いしれて」「山が渦巻きを咲かせよう」「東から」 わ「わっしゃいわっしゃいわっしゃい」「南から北へと向う山風よ」「すべてのハッを熱くなりだせん踊る炎の風となり。カ、えー、サカサカサッサラ山がうおちゃんの」 いただきます 「どこいついなそんなかしょ」 Okay.